ご声援よろしくお願いいたしますでは福ンの皆様よろしくお願いいたします会場の皆さんこんにちは地蔵医師区長内会福ンと申しますご覧の通り小学生中心のチームですが今日は精一杯踊りますので どうぞ温かいご声援よろしくお願いいたしますさあクレンもみんな準備はいいかクレンの花を咲かせますクレンの舞構え